ありがとうございます皆さん、前に言ったようにコロナウイルスによって、コロナ除去を受けることになりました。勉強方法もちょっと変わってしまいました。ただ、私たちは、語学の学生たちは、文法の除去はちょっと足りないと思います。どうして足りないかというと、 あ文法の説明が分からなかったらオンラインに調べるしかありません。オンラインに依存することが多いです。あそれに対して実際の授業ではあ文法が分からなかったら隣に座っている友達も時々頼りになります。だが先生に直接説を聞くのはちょっと緊張だからです。 とアポールさんが言った通りえっり、と、オンライン授業のとき、オフライン授業に対してと、積極的に質問したり、とか、クラスメートのみんなに話し合ったりこれは、それはすることができないと思います。そして、はい、もちろん、えっと、オンラインクラスのとき、文法を説明するのは、はい、も, ちろんもちろん大変ですけど、また、OG、えっと、ベースとか、 えっと、音声ベース解説をすると先生が解説する文字ベースとか音声ベース動画を送ると学生たちにもっと文法がもっと分かりやすくなると思います。